世界的振付師 RIEHATA 私が金プリを変える平野紫耀高橋海斗が明かしたもう一個武器を増やすまでご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございますダンサーアーティストコレオグラファーの RIEHATA が2月28日放送の関テレフジテレビ系ドキュメンタリー番組セブンルール 毎週火曜より11時に出演。VTR で出演したキングプリンスの平野紫耀、高橋海人、こうは正式には、はしごだかが RIEHATA について語った。平野紫耀＆高橋海人、RIEHATA について語る。RIEHATA の振り付けによって、踊れるアイドルを印象付けたというキングプリンス。高橋は、 オードアイドルっていうところから抜け出したいっていうか、もう一個武器増やしたいっていうのはずっと思っていてと口を開いた。その際に RIEHATA から、私にやらせてほしい。私がキンプリ、キング、プリンスを変えるからと熱烈な提案があったのだと振り返った。平野は RIEHATA との練習について、僕は毎回振り付けがちょっとずつ変わったりするんですよと口に。 すると高橋が RIEHATA と平野の練習について、ベストキットみたいな感じですとしてが日々カンフーを猛特訓するストーリーに例えて説明。平野は思わず吹き出しつつも、そうだねと納得の様子で、リエさんぽいというかね、やれることは何でもやろう読みたいなと振り返った。RIEHATA は、アーティストの実力よりも、難しい振り付けにしてワンランク上のものを作るようにしてますと明かし。 キンプリの振り付けは難しいですよ。相当レベルが高いと明かしていた。平野の仕 RIEHATA の振り付けに簡単。また、キングプリンスの楽曲、月読み、2022年の振り付けにはアフリカのノリを取り入れているそうで、平野は、そういう新ジャンルなものを現代の曲に混ぜるっていうのがすごい上手だなって。リエさんの思考回路じゃないと、これを入れようとはならないと簡単。BTS。 BTS など国内外アーティストの振り付けを手掛ける RIHATA は、私は振り付けすることを、出産っていう風に考えるんです。人の人生がかかってるわけですから。BTS だったり、3分で彼らの人生が決まるじゃないですかと振り付けについての思いを明かし、100% というよりも、もう、私の、全てを注いでる感じと熱い思いを語っていた。モデルプレス編集部、情報。 ファンテレフジテレビ、初らの平野志洋さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。